えー、こんにちは、黒田です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねドラムロールをどうやってやればいいですかもうダラダラダラってやつですねドラムロールってこういうやつですねなんとかなんとか発表<音声>こういうやつですね本当にあのイベントなんかでドラムセットがあるとこうやってよって言われたりとかすることが多いので、えー、このドラムロールを まあ、ただただしくならないように、えー、滑らかにドラムロールができるポイントを、えー、いろいろお伝えしていこうと思います。まずはですね、ドラムロールのポイントですね、オープンロールとクローズドロールの違いっていうのがあるんですが、これ名前聞いたこともある人もない人もいると思うんですが、オープンと開いてると黒閉じてるっていう意味がありますね。あと、片手ずつ長く発音するコツを、ドロロド ロ, ロっていうのを長く発音するコツがあるんですね。で、クローズにするポイント、えー、クローズ、 ロールっていうところに近づけるためのポイント、練習するポイント、シンバルに行くときのポイント、シンバルに行くときにね、なんかこう、うまくこう、なんかこう、つながらない人が多いんですね。あと、ターゲットに行くまで、要はシンバルのターゲットのとに行くまでに、どんだけ助走するかっていう練習方法があるので、これも練習しとかないとね、うまくいかないので、あと、ロングロールの時の音の揺らし方っていうことを、それぞれ一個ずつやっていきたいと思います。それでは始めていきます。 はい、まず、オープンロールとクローズドロールの違いですね。これ知ってる人はこういうふうに思ってる人も多いんじゃないかなと。こうオープンロールっていうのは、こういうこう、タラタラタラタラタラって音が一個ずつ見えるのと、こういうこう、なんとか発表みたいでドロドロドロドロドロってこう数が見えないぐらいこうなんか細かい感じ。これでオープンとクローズと思ってる人は多いと思うんですけど、僕が教わったのは違います。例えばこ う, こういう、こういう風であっても、 これはオープンなんですねでクローズって何かっていうと片手が鳴ってる間にここに書いてあるとりねこのオープンっていうのは右手が終わって左手が鳴り始めてここの境目がぺったりいってるここが開いてるのがオープンなのねでここがこう閉じてる要はこう重なってる形になる要は右手がこう来てその右手が鳴り終わらない前に左手が始まってこれをクローズという風に言います でこういう声のをバズロールと言ったりしますバズバズバズってことねバズロールと言ったりもしますねバズロールでオープンロールもできるしクローズドロールまあ違いはごくごくわずかなんだけどこれが要は滑らかか滑らかじゃないかっていうところのポイントになっていくので一応名前的には、えー、オープンとクローズで覚えてほしいですただ世の中の人のほとんどがオープンなロールっていうのは2つうち これががはっっきり速くなっても声がオーープンでいのクローズだって思ってて思いる人は多いです。なのでそういう風に考えてる人の時はあこういうことを言ってるんだなクローズっていうのはこういうことを言ってるんだなって思ってバズロールで叩けばクローズロールだなっていう風に思っていただければいいですが一応このドラムロールをやるときにこのクローズにした方がやっぱ滑らかなのでオープンとクローズの違いを一応ここで理解しておいてください。 はい片手ずつ長く発音するコツですけど片手ずつ力の入れ方がねこれがまああの強くても弱くてもいいんだけど一様になってしまうと例えば最初ギュッて力入れないとでも力を同じだけずっと入れ続けちゃうと結構すぐ止まっちゃうのねだけどこれ緩くやっちゃうと後半はバズロールになったけど前半がバズじゃないじゃないですかなので最初ギュッて力入れる。 でその後抜いていくここのポイントねギュッて力入れてギュッてすぐ力抜くのねで抜いたままこう支え続けるでえー、っと長くすること、えー、バズロールのポイントはですねここをこう握った時こここういうふうにつまむじゃないですかここをやっちゃいけないってよく言われるんですけどこういうふうに間が隙間が空いてる方がスイッキングはいいんですけどこれをギュッて締めちゃうギュッて押さえちゃうでこういうふうに。 で、長くするポイントはさらにこう、こう、こう、ずらしていってあげる。だからよくロールをするときはこういうふうに。こう。最初にギューって力を入れて支えてる力でこう伸ばしてあげる。そうすると長くなるから、これ。これを練習。で、右手は結構みんな行くんですけど、左手がね、同じように行かない。左手をよく練習してる。右手やって、左手やって、右手やって、左手やって、 右手やって左手やっての練習をしっかりしてくださいで、ル、え、ル、ーまあ、このル個ル個が長くル音、ドルードルードルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル はい、クローズにするポイントですね。えー、もっと大きく書けばよかったんだけど、えーと、いろいろこう調節してたらちっちゃくな、ちまちまになっちゃいましたが、えっ、ー、と、右手がね、ワーン、で、ワン、ツー、ワン、すごいとオープンって言ったじゃん。だから、ワーン、ツー、エン、スリ ー, ー, ー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、ー、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリわかりますかねえっ、ー、と、 最初にこのワンツーって左でやってる時そのまま押さえつけといて上げるタイミングをエンドの時に上げるわけだから右がワンツーエンっていうふうに上げるのねもうこう止まっちゃってるけどワンエンツーエンスリーエンフォーエンワンエンツーエンスリーエンフォーエンワンエンツーエンスリーエンフォーエンワンエンツーーエンフォーエンワフォーエンワンっていうふうにえやるとクローズつまりこう 途切れる前に次の音が重なり始めてるるかから滑ら滑にななですね。なのでクローズドロールのポイントとしては12 N、ン3 N、ン4 N、ン1エン2 N、ンっていうふうに入れて反対の手を抜く入れてエンドのところで反対の手を抜くっていうふうに練習をしてもらうと、えー、クローズドロールに近づくんではないかなと思いますこの練習をしてみましょう。 はい。シンバルに行く時のポイントですね。えっ、ー、と、最後の左手を、こう、ワンエンこういうふうに、こう、クローズでやっといて、こう、左手をこう、もう左手に任しちゃえばいいの。左手、左手が、こう、こうなると、タタタタタ タ, タ、タジャンのところが、なんか空白で開いた感じがするから、こうやって飛び乗って、サイン、ピョンってこう。 シンバルの音が鳴るまで左手をこうバズでそのまま引き伸ばしておく。で鳴ったら上にやる。左手に曲がせる感じでやればこうタララララララララララっラララララうラララララララララうララララララララララララララララララララララララララララのララララララララララララララララララララララ こう…ちょっとこう下がったところにガシャンってなるとかっこいいんじゃないですかまあ、両方できるとよりかこう一回こう一回 デ, デクレッシングしてからジャンってなる方がなんかこうヒュッてのっから感じがして僕は好きなんですけどこういうシンバルに行く時のポイントとしては左手に任せて慌てずにシンバルに行きましょうっていうところのポイントでした。 はい、ターゲットに行くまでの数ですね。まあ、ルーディメンツっていうやつ、えー、ナショナルアソシエーション、えー、ルーディメントドラマーって、ナードっていうのがあるんですけど、その、えー、教科書にまとめられています。えー、こ, うこれ全部四分音符で考えてもいいね。テンポがゆっくりなれば、この間の数をたくさん埋めていくってことだね。これ、えー、とオープンで普通はやるんですけど、ファイブストロークっていうのは、タラタタチャーン、ね。タラタタチャーン。右手と左手と、ここが、 8分音符になるこれをダブルにしてこれをロールにするこうねで次同じ音符なんだけどこれ3連符で埋めるで3連符で埋める場合はた。タタタ左手でいかないとこれ普通にルーディメントの場合は ロールの場合も基本頭の音だけアクセントつけてこういう風にします入りが入って出口まではタールだ間は残響なのででこれをロールにする時も頭はこう頭はこうグッと押さえつけてっていう風にしてあげる感じねで奇数の場合は左手から入ると思ってください。 じゃあ、えー、次に9ね、9ストロークは、タタタタタタタ、たじゃんタカタカタカタカ、じゃんン、あじゃんーあじゃんああじゃんのイメージで。で、11、あんま使わないっちゃ使わないんだけど、えー、5連符です。各地囲いじゃん。各地囲いじゃん。 11は結構クラシックではよく出てくるんですねなんでかって言うと5だとちょうど中間の8分音符のポイントが出てこないでしょ要はタタタタだとジャ ー, ージャンっていうこうリズムが出ちゃうじゃんでそのリズムを出すのにはジャズはすごくいいんだけどクラシックの場合はそこにリズムを感じさせず滑らかにいきたい場合は奇数を選ぶんだ方がいいわけねだから5音にするわけ ここに間にこの八分は感じないじゃないですか。なので十一番を選ぶんです。十三の場合はタタタタタ要はタカタカタカタカタカタカじゃん。なのでこれをタカタカタカタカタカタカじゃん。だからこれもリズムでやすいわけね。 13ですね、15は今度7連符になります。黒田和義。黒田和義、じゃん黒田和義、ジャン。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。みたいな感じ。感じですね。これもだからリズムが出にくい感じね。17になってくると、普通に。たかたかたかたかたかたかたかたか、ジャン。たーん。1、2、3、4。1、2、3、4。の感じ。 っていう風に考えて、要はターゲットに対してどういう風な手順でいくかっていう練習をいろいろしておくんですね。これ考えすぎるとできなくなるんだけど、ちゃんと一回整理しといた方がいいです。飛び箱飛ぶときもあの辺まで何歩なんだろうって感覚でいけるようになるんだけど、最初のうちは結構計算していかないと、あれ 右足で蹴っちゃった左足でででっっっちちゃゃた、たた左うまくいかなかなりするでしょ。だから結構歩数 数, 数えたりするのだから一時期それをやったらだんだん感覚でできるようになるので感覚でできるようになるまでは最初このなんか結局あれ右手間に合わないやとかあのあ結構間が空いちゃったなーみたいなのができちゃうんでこの歌い方タタタタジャンタカタカタカジャン タカタカタカタカジャンっていう感覚でこの頭に行くまでにどれぐらい助走でこう足踏みしてクラッシュするのかっていうのをしっかりできるように一個一個丁寧に練習しましょうはいロングルールの時の音の揺らし方ですねまあだからなんとか発表を これはもう音量は高さで調節するだけなので、このまま。っていう風にやってあげるといいです。だからこう、上にこ う, こうやって体をこうやって上げる感じにすると、音が揺れて、長い、なの、なんていうそれでは第一発表しますまあ。ドキドキ感。 最後ロールしてっていうふうにやってあげるとすごいこうドラマチックなドラムロールビンゴ大会の1位なんかがこうドーンって出てきてみんなおおってなりがちになりますなのでこうやって練習してみてくださいそれでは最後にですね えあドラムあるんだじゃあっていうノリでな何かとこうあじゃあドラムルールやってよっていう感じでやらされる場合も多いですねドラムあるあるなので、えー、ロールはもう絶対やらされることが多いですから、えー、滑らかなロールでクラッシュに行くとこまでを練習しておくとこれジャズでもめちゃくちゃ使えますあの滑らかに行くとねやっぱりめちゃくちゃかっこいいのでジャズのドラムとしてももちろんいいですけどそれ以外にもこうい う, こうなんとかの発表もなんかでなんか単体でしょっちゅう使われるのでしっかり練習しておきましょう本日は 以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました。